こんにちは坂木のキーナです今日は三次元印刷についてお話しさせていただきたいと思います私は1990年代に初めて三次元プリントについての話を聞いたとき実はいろんな疑問があったんですけれど の裏にあるロボットの経験でちょっと見直して、まあ、自分で体験してみようと思ったんですので去年12月この3次元プリンターをキットとして注文しました、ね、先週組み立ててまだ1週間しか経ってないんですけれどこの簡単の調整のためのものしか 印刷してないんですけれど、まあ、これからいろんなその、まあ、組み立ての経験と最初の印刷と調整の経験と実用的な3次元プリントのものについてビデオを作らせていただきたいと思ってますご覧になっていただいてありがとうございます是非コメント 質問いいただければと思いますじゃあこれからちょっと組み立て作業のタイムラプスのビデオ見せようと思っています。よろしくお願いします。では